画用紙や工作用紙を使って、飛び出すバースデーケーキを作りましょう。表紙にする工作用紙を半分に折ります。その中に入るように、台紙を2つの円を作ります。分厚い画用紙などを使いましょう。コピー紙を三角形に折ったものを切り、大体の大きさを決めたら、2つ折りにして画用紙を挟み、 綺麗な丸になるように切ります。型紙にしたコピー紙を元のように折りたたみ、切り取って小さめの円の型紙にします。ドーナツ型になった型紙を台紙に貼ります。ケーキの下に敷く紙は色紙を使います。 4回折って小さい正方形になったら外側が丸くなるように切り模様の切り込みも入れておきます。型紙の折り目を利用して切り取った色紙を円の周りに同じ間隔で貼っていきます。その上から 大きい円と同じ大きさに切ったコピー紙の裏全体に糊をつけ、貼り付けます。飾りのイチゴは赤い画用紙で作ります。糊白の部分をつけて、こんな形に切り取ったら、両面に黒い点を描きます。 ヘタは緑の画用紙を八つ折りにし。深く切り込みを入れて切り取り。最後に真ん中に切り目を入れておきます。ここにイチゴののりしろを差し込み、裏返して貼り付けたら。 差し込んだところで折り曲げます。ろうそくの模様は色画用紙にポスカで斜めに線を書いて作ります。ポスカを使った後は物差しの汚れを拭き取っておきましょう。これを細長く切り。半分に折ってろうそくの軸にします。 白い画用紙を軸に挟める幅に切り、端を斜めに切り落としておきます。切り落としたところの両面にろうそくの芯を書き、赤と黄で作った炎を両面から貼ります。これをろうそくの軸に挟むようにして貼ります。 クリーム色の色画用紙でろうそくの根元に貼る生クリームを作っておきます。はじめに作った大小の円にスポンジやタンポを使って軽くピンク色の模様をつけておきましょう。画用紙を小さい円の半径くらいの幅に折り。のりしろをつけて切り取ります。飛び出す仕組みになるので。 外れないようにしっかりと塗り付けをし、しばらく乾かしておきます。同じ紙を細長く切り、ろうそくをつける輪を作ります。 短く切った画用紙を真ん中に貼り、小さい円の上で広げてみて貼る場所を決めます。輪の両面にロウソクと生クリームを貼ります。 飛び出た画用紙に糊をつけ、先ほど決めておいた位置に貼ります。もう一つの画用紙にも糊をつけ、挟み込むようにしっかりと貼り付けたら、しばらく乾かしておきます。大きい円にイチゴを貼ります。真ん中の折り目にかからないようにしましょう。小さい円にもイチゴを貼ります。 真ん中の折り目やろうそくにかからないようにしましょう乾かしておいた仕組みを四角い筒になるように折りつぶしますそれを2対1ぐらいに切り分けたらさらに半分に切っておきます小さい方の仕組みに糊をつけたら小さい円の真ん中の折り目に合わせるように貼り四角を動かして 折り目の方に倒します裏返して同じように貼ります飛び出したところに糊をつけ大きな円の折り目から3ミリくらい離して貼り付けますもう一つの仕組みにも糊をつけ大きな円で挟み込むようにしてしっかりと貼り付けます大きな円の裏にも 同じように飛び出す仕組みをつけ台紙に貼り付けます半分に折るとロウソクの先が出てしまいましたこんな時は台紙の縁を付け足して 飾りにしてしまいましょう。文字や絵を描いたり、飾り付けを足したりして完成です。Happy birthday to。 お話し会の小道具に使ったりクラスの子供の子お誕生日を祝ったりすするのに便利です畳んでコンパクトにしまえるので 1つ作っておいてはいかがでしょうか。